靴田祭りにお集まりの皆様こんにちはリグルですありがとうございます本日すごく良いお天気に恵まれて皆様の前で踊れることを本当に一度楽しみにしておりました皆様よろしかったら手拍子などで熱いおせ熱い応援をよろしくお願いいたしますそれでは ぐる よ, さこいその6よろしくお願いします。<音声> 逃げましょ冷めない夢真夏の季節で風をまとった夢をびと遥かなる空に馳せる 「夏の新気楼麗しく舞うあゆるの葉な」「風は季節を運び」 Thank、okay. you.